はいどうも、太郎ですどうもいいですで今回東京アクレミッ ク, クリニックの横浜員さんにお邪魔してるんですけど僕がね前回新宿院で行ったハイドラフェイシャルあの、小鼻の角栓をごっそり取るものをやったんですけどそれがねなんと好評で100万サイズを超えたので今回ね僕みたいな汚い男ではなくてこの美女美女の小鼻の角栓をめちゃくちゃ取っていくっていう動画を今から撮ります、はいお願しますお願いしま す, お願いします すごいゆゆまおの肌で、ね、もうのもすごいキラーかわいいか<笑><と><笑><笑><笑><笑>肌の表面を柔らかくしていただます。 これって何ステップあるんでしたっけ？ハ、えー、イドラフェイシャルの3 ス, ステップで。これはまず第1段階ということで、はい、毛穴が目立たなくどうせたら綺麗な肌になるかっていう質問なんですけど、はい。まずまさに今受けていただいているハイドラフェイシャルが あ, あの毛穴つまりにとってくれるので、そういったメンテナンスを行いつつ、ちょっと毛穴が減。 辛くなるようなな生活習慣を心がけていいく必要があるかなと思いますねどうしてもやっぱりお菓っていうのは毎日分泌されるものになるので、えっと、その日の汚れをきっちりその日のうちにしっかり落としていく必要がありますかわいいな。<笑> リスみたいだな。<笑>今吸引が始まっております。吸引してるので、まちょっとだけ赤みが出てるいて、はい、じゃる。ビチのお花を。見こがメインメインゾーン。<笑>痛みはありますか？ まあ、無いです座れてる感じみたいなのがあるみたいな感じですかねまあ、座れてる感じそんなに無いそんななんか強いあれではないのなんか、すっきりはする感じすっきりしてる感じですごめんなさい すおい回ってるやつが全部確信です、取れた。<笑><笑> やっぱね、この毎日肌ケアしてても詰まるのは詰まるっていうことですよね<笑><笑> す, ごすごいすルいツ ル, ツルだってもうピッカってすごい綺麗だよ今ずっと触ってたい感じがあすごい綺麗今、うん、マジでねえ、うん、ろんな男寄ってきちゃうよこんなやつ<笑><笑>ハイドラフェイシャルでおばんの角栓とかケアの詰まりを取ってみてはいかがでしょうかということでございます、うん 入り口を入ると綺麗な花たちに出迎えられ幸せな気持ちのまま治療に向かうことができます院内は全て真っ白な壁で綺麗な素敵な、えー、韓国美人を想像するような施術、えー、ルームになっておりますこんな感じでね全部真っ白でほぼほぼ綺麗なんですよねできたばっかりということで素敵ですよね こんな感じで、看護師さんも綺麗な人しかいないんですよね、うん。男の人はマジでね、天国。で、これもすごい綺麗こんな鏡見たことない。僕の楽しみは